それでは本科目の次第、目標、運用の話からいただきます。この科目の次第は次のようになっています。コンピューターや情報システムは、情報を処理する長期として、個人の社会で重要な役割を担うとともに、個人の適格に不可欠なツールとなっていますね。そこでこの科目では、す、え、べ、ー、ての学生さんが学期力の一環として学んでおくべき、コンピューターと情報システムの基本原料と言われます。 また、専門を問わず2年次以降で必要となるコンピューターを用いたテッキ活動の基本的な素養を身につけていただきます。これらが次第ということになります。そして、えー、この科目の達成目標は適用になっていますま。簡単なプログラミングを通じてコンピュータの本質を理解する。また、コンピュータ及び情報システムの主要な構成要素と基本原理をい というオペレーティングシステムオペレーテティングシステムとは何かというのは、また後でお話しますけれども、INF というオペレーティングシステムを題材として学ぶとともに、情報倫理、情報セキュリティなどの考え方を身につける、そして、コンピューターを用いた情報の収集、交換、まあ、創出、そういうことが行われるようになるということが目標になります。 次に内容の講習と学び方なんですけども、えー、この科目の全部で15回ありますけども、内容構成をここにグラフ化してありますで。多く分けて5つの流れに分かれていますけども、それぞれは比較的独立しています。ですから、まあ、どこかのところが苦手になってしまったということがあっても、他の部分は大丈夫だというふうに思いますから、えーまあ、それぞれの部分では、まあ、苦手はできないほうがいいんですけども、えー それぞれを、えーまあ、独立してやっていきたいというふうに思います。それからここで、えー、重要なお願いなんですけども、えー、ここでやる内容はですね、ソフトの操作方法を学ぶというのは目的ではないということです、えーまあ。原理を学ぶということが目的でしたよね。ただ、原理というのは、まあ、お話を聞いただけでは普通に身につかない。えー、一応話は聞いても、それは具体的にどういうことかというのはなかなか納得しづらいんですね。そこで、えー、どうするかというと、 原理をまあ学ぶために、まず、えー、簡単な説明、それから講義で説明するんですけども、えー、説明を聞いた後、実際に自分でやってみるしかないんですね。ですから、テキストは原理が説明してあって、その後、まあ、大まかにこういうふうに扱うとできますよと。こういうことが試せますよということが書いてあります。でも、実際に、えー、まあ、コンピューター操作始まると、非常に細かいことが必要ですから、えー、まあ、大まかにしか書いてなくてわからないんじゃないかと。 いうことが起きると思います。ですけれども、そこでじゃあ、さまざまに試してみて、その、えー、やってほしいという課題を、まあ、こなしていくことで、自分の、まあ、身についた知識になるということを目指しているので、大変だと思いますけれども、頑張ってください。それからですね、この科目では、毎回、レポート課題提出してもらうんですけれども、そのレポート課題は、基本的にその、 様々なことを試しなさいという課題がたくさん書いてあって、その中から一つ以上を選んで回答するということになっています。で、その時に回答するというのは、ね、何か一つ特定の正解があって、それを書いてあれば丸というものではないですえ。今言ったように、様々なことを試して身につけるのは目標なので、自分はこういうことを試しましたということがきちんと書いてあれば、それで、えー、まあ、えー、9大点というか B、B、えー、標準の点数は B なんですけども、 B の点数を差し上げるというふうにしています。非常に素晴らしいレポート出した場合には、まれに A をつけることもあるんですけども、ただ A はごく少し低かったので、基本的に皆さん B をずっと取っていって、それが満点という形になっていただくと、身についたものが得られるというふうに考えてください。